キング、リンチェプリンス、6人が語ったこれまでと新たな道を歩み出す人へのメッセージメッセージ。第1弾は初ドームツアーのブルーレイ &DVD、キングプリンスファーストドームトゥル2022ケラミスターケラ。続く第2弾は初週売り上げでミリオンを突破した WA サイドシングル、Life Goes On We Are Young。そして4ヶ月連続リリースの第3弾。 昨年のアリーナツアーの映像を収めたブルーレイ &DVD キングプリンスアリーナとゥル2022ケラメイドインからを3月22日にリリースするキングプリンス。アリーナツアーを通じて一人じゃなくてよかったアリーナツアーで印象に残っていることは高橋海人以下高橋。 ちょうどシングル、月読み、彩りのリリースタイミングと重なって、みんなで一緒にミュージックビデオを見たよね。平野紫耀以下、平野、そうそう。月読みのフリーレオ公演の本番前とか終わってからやったりもして、高橋、横浜アリーナでやった。岸優太、以下、岸、朝早くに、テレビ出演の撮影をしたこともあった。 仕様はちょうどドラマ、主演した、黒詐欺の撮影中で、部屋、ツアーとドラマの撮影が重なった時は、大変だったな。神宮寺ゆ太以下、神宮寺、個人的に、すごく印象に残っているのが、バックステージで食べたスープカレー。本当に美味しかったんだよね、ショー。各地域でスタッフの方が色々なものを用意してくださるのですが、 特に北海道のスープカレーが美味しかったな。平野北海道公演といえば機材から火が出てしまって、あの時は5人でフォローし合いながらお客さんを心配させないようにトークでつないで、最終的に会場にいた方々には外に避難していただいて振り替公演をやらせてもらいました。本当にあの時はステージに一人じゃなくてよかったなと思った。 公演の中止が決定するまで皆さんでトークをしたり会場の方々に声をかけられたことで大きな混乱はなかったそうですね。へ、え、い、ー、や、そうですね。ただ、それまでもステージに出てとっさに喋るみたいなことが何度かあったので、その経験が生きたのかなと思います。1時間ぐらい喋っていたので、高橋、ほんと、生かされたね。 トークといえばコンサートの演出をされる神宮寺さんがコントコーナーは絶対に岸さんをメインにした内容にしたいと頼んでいたらしいですね。岸、そう言ってもらえて本当に嬉しかったです。ただ、どこまでできるのかわからなかったので、メンバーに助けてもらえてありがたかったですね。少しでも面白くなるように色々いろいろと意見を出してくれたおかげでよりブラッシュアップできました。 先ほどの仕様と同じで、やはり一人では無理だなというのはすごく感じました。まさかの特別な曲かぶりに最悪。4月19日には初のベストアルバムミスター・ゴーがリリースされます。皆さんにとって特別な曲を選ぶとしたら神宮寺、特別といえばデビュー曲のシンデレラガールですかね。長せれん、いか、流せ、レラねショー、一緒。 神宮寺、僕らの中での業界用語みたいな感じで、シンデレラガールのことを、デレラって呼んでるんでしょう。騎士、僕は、リトクリ、リトルクリスマス、ですね。すごくいいクリスマスソングっていうのもありますが、クリスマスじゃなくても聴きたくなる、季節関係なくいい曲。最高です。高橋、僕もリトクリ。岸一緒だ。 高橋、暖かいバラードってよく聞きますけど、ちょっと寂しげな曲調で、ね。騎士、そう。平野いやもう最悪。騎士高橋、何々平野なんで二人とも。俺も、リトクリなんだけど。騎士高橋、わはは、う平野ずっと言いたかったんですけど、リトルクリスマス、が大好きで。 あの曲で色々な歌番組に出演させてもらいたいくらい好きなんです。ミディアムバラードというか、ちょっと哀愁もありながら、冬の人肌恋しい感じがこんなにも曲で表現されるのかって。すごくいいアートは、僕のワルツも好きです。可愛いから。あの曲も哀愁がありながら、少し寂しいような、そういう曲調が好きみたいです。 年末年始のそばに思い出、アリーナツアーの映像や、ベストアルバムが発売される3月、4月といえば、環境が変わる人が多くいる時期。改めて、これまでの活動を振り返り、強く記憶に残っていることを教えてください。平夜、大変だったという意味で、僕は JR 時代に立たせていただいた舞台、JOHNNY ワールド。 と、J, O, H, N, N, Y, アイランド。長瀬神宮寺、一緒。長瀬、6年くらいやらせてもらったのかな。平夜、年末年始の公演の時は、お正月らしいお正月を過ごすことができなくて。神宮寺、公演数が多いこともあって、体力的にも、精神的にも余裕がなくて。玉からに頼む出前のそばとかが嬉しかった、章。 高橋、同じように JR 時代に立たせてもらったサマステ、ライブ、サマーステーションも、1日参考演あって、騎士、あったね。高橋、当時は今より若かったけど、それでも体力的に大変だった。神宮寺、でも終わって少し経つといい思い出になるんだよね、ショー。嬉しかったことの一番は、キングプリンスへのファーストコンサート。 自分たちのファンの人たちしか前にいないっていう、あの特別な空間を初めて経験した日は忘れられない。神宮寺以外の4人、うなずく。岸取材で行かせていただいたハワイも楽しかった。プライベートな時間ももらえて。神宮寺、ハワイは、楽しい思い出だよね。みんなで海に入ったり。流せ、そうばった。岸空気も良くて、買い物に行ったり。 ホテルの中でゆっくりしたり、遊んだり、美味しいもの食べたり。ほんと楽しかった。高橋、楽しいものから、大変だったものまで、いろいろな経験をさせてもらったけど、みんなと一緒だから頑張れたと思う。長瀬、遅い時間帯の撮影なんかでは、誰かがふざけ始めて。そうすると笑いが起こるから、楽しみながら、最後まで続けられる。神宮寺、そうだよね。 そういえば、撮影の合間に焼肉を食べに行ったよね、章。長瀬あった、あったあれは、楽しかった。最後に土直球の質問を。皆さんにとってキングプリンスをどうへいや、そうだな、もう家族みたいな感じ。というか、家族と一緒です。だって僕にとって、いて当たり前の存在だし、お互い信じ合えるし、頼りになるから。 騎そう、ファミリー的な感じですね。僕らがデビューするときにデビューは一生を誓うような結婚と同じ意味って言ったんですけど、それも家族っていう意味ですから。長瀬なんだろう。いろいろな意味で一緒にいて面白い人たちかな、う高橋、うーん、難しいですね。一回かに持ち帰ってちゃんと考えたい質問です、しょうでも、青春かな。 みんなで一緒にいる時間全部が青春だなぁって感じます。神宮寺、僕はこの言葉しかないです。好きです。ショーキ金プリメンバーに一問一インチ、一日中まだ若いっち、と思うことと大人になったなぁと思うことは、平夜年齢を重ねていくとともに昔よりお菓子をそんなに食べなくなりました。以前は毎日毎分食べても飽きない。 みたいな感じでしたが、確実に量が減りましたね。若いと思うのは、野生動物を見るとワクワクして興奮しちゃうこと。これって本能なんですかね猫でも犬でも鳥でも見ると捕まえたくなっちゃいます。う。長瀬、ノリはまだまだ若いんじゃないかな。お仕事じゃなくてプライベートの僕もまだ若いはずです。う。大人になったと感じるのは顔つき。 自分でも年齢とともに変わってきたと思いますね。高橋、楽しいと思ったことは一生やり続けられるそこはまだ子供だなって思います。しょう楽しいことは集中力が続くし、同じことを続けても飽きないんですよ。最近はゲームをずっとやり続けています。しょう大人になったと思うのは、車を運転できるようになったこと。どうでもできるようになったし。 騎じっとしていられない。なんだろう、元気があり余ってるんですかね、うつい、いろいろ動いちゃうのは、若い。というか子供なのかな大人になったと思うのは、役所での手続きが自分でできるようになったこと。ちょっと面倒だなと思ってしまう手続きも一人でしています。神宮寺。 子供の頃からずっと好きな車やバイクを見たり、その話をしているときは、少年に戻れる気がします。大人になったと思うのは、フットワーク、ショー。重くはなってないけど、次の日の仕事のことを考えて、慎重に行動するようになりましたね。急に、シングル、ライフゴーズオン s の歌詞に一体何が正解だなんて、 誰もわからないとありますが、何かを決断するときに大切にしていることや、自分にとっての人生訓のようなものはありますか平野直感。もちろん多少の理由や理屈もあるけど、最後は7、3位で直感。この直感って、今までの人生の中でだいたい外れたことはないから、自分を信じることができます。人生訓みたいなものはないけれど、 常に楽しいことをしようと思っていますよ。永瀬、僕、昔から、感と直感を大切にしています。だから、自分の心の動きをちゃんと気にしよう、おろそかにしないようにと気をつけていますね。高橋、何かを決めるとき、みんなでしっかり話し合うのが大事だなと思っています。自分では思いつかないような、自分の中にはなかった意見を聞くと、ハッとするから。 そういういいろな意見を参考にしながらバランスよく決めていく感じです。騎士、考えて、考えて、考えまくる。僕、結構慎重派です。最後は、現実的に考えて自分にとっていいと思った方を選ぶようにしています。生きる上で大切にしているのは、結局、人と人だから人間関係じゃないかと思います。誠意を持って接したいです。 神宮寺、大切にしているのは、後悔をしないこと。何かを決断しようとするとき、そのことをずっと前から考え続けていると思うんです。長く考え続けてきたからこそ、決断するときは、スパッといけるのかなと思います。キンプリメンバーに一問一インチ一日休最近、メンバーから愛を感じたことを教えてください愛。へいや、今日。 特になんでもない日ですが、アマがプレゼントをくれたんですよ。僕が好きなアメコミのフィギュアを、愛を感じました。永瀬、少し前に誕生日プレゼントをもらったことかな。1月23日が誕生日。僕が欲しいって言ったスーツケースをもらった時に、メンバーから愛されてるなーって感じました。高橋、うーん、何だろうなー。 岸くんがさっき笑わせてくれたこと岸くんといると楽しい気持ちになれる、ショー。岸、アマが新しいワイヤレスイヤホンを買ったので、今まで使っていたものをくれました。あ、僕、なくしちゃってたんですよね。ヘッドホンは仕様からもらったものを使っているので、その日の気分で付け替えてます。神宮寺、岸くんに自動販売機でコーヒーをおごってもらいました。本当に、つい最近。 おとといのことかな、章。岸くんありがとう。94、もし一つだけもらえるなら、誰のどんな能力へいや、岸くんみたいな長い指が欲しい。能力じゃないけど、う。大きな手でバスケットボールを片手で掴みたいです。僕、手が小さめだからできなくて。長瀬メンバーにいるかな、ショートスリーパーな人。いたら羨ましい。 睡眠時間が短くても元気に動ける人になりたいですね。高橋、仕様の筋力と運動神経が欲しい。身体能力が高くて何でもできちゃうからすごいと思う。騎士、仕様の DNA トータルバランスでやっぱり紫陽の DNA を持ってたら最強でしょいろいろ、持っている能力がすごいから。神宮寺、誰も持っていない能力だけど笑い。 透明人間になりたい。透明になって。あとは、想像にお任せしましょう。95、この春、一方を踏み出す人へのエールをお願いします。平夜、頑張って、ねから楽しいことが、たくさん待っていると思うから。最初だけ緊張すると思うけど、そこを乗り越えれば楽しいことばっかりだから、へこたれないでね。永瀬、なんかあったら俺のこと頼っておいで。 高橋、新しい生活が始まって緊張とか不安とかあると思うけど、そばにいるから乗り切れると思うよ。頑張ろうね。岸、頑張りすぎずに頑張ってくださいや。もし、何かあったらいつでも愚痴を聞きに行くから、お部屋をきれいにしといてね。章。お部屋がもしきれいじゃなかったら、僕も片付けて伝います。神宮寺、頑張ってね。そして、これからもずっとよろしくね。 星昨年7月から10月に全国7都市で開催されたアリーナツアーのライブブルーレイ &DVD キングプリンスアリーナと2022ケラメイドインケラ3月22日発売初回限定版ブルーレイ7480円 DVD 6930円通常版ブルーレイ6380円 DVD 5830円星ベストアルバムミスター5 4月19日発売初回限定版 AB4950 円通常版3300円うん熊谷真由子高橋桃子